これからやってきた、宇佐美こと、阿部奈々です。今回のプロジェクト、本当に楽しみです。若い子にも負けないように、頑張り。奈<笑>々も十七歳ですから、若いですけど。岡村奈央、十一歳。小学六年生です。 えっとちょっと緊張してますででもやるって決めたことは一生懸命ちゃんとやりますだからそのよろしくお願いします のこと、ユニットに入れてくれますよね。よろしくお願いします。やっと見つけた。いろんなアイドルが参加する祭典で巡り合えるなんて。運命の赤い絆感じちゃいます。<笑>心配しなくても。眉 ずっと一緒にいますからプロデューサーさんはまゆの手を絶対に離さないでくださいね